マジで腹が気になるそう思ったみんなは今回の動画を一緒にやろう人は生まれてすぐお腹周りを鍛え始めるんだよね 今体型が崩れてるみんなはまたお腹周りから鍛える必要があるそうすることで気になる胸背中腰太ももお尻そういったところも自然と変わってくるのよだからお腹周りを鍛える必要があるだけどできるメニューできないメニューあるよねだから今回はできるだけ精一杯自分のペースでいいから最後まで頑張ってほしいおすすめなメニュー全部紹介していくレッツゴーまずは寝た状態で膝を持って体を起こした状態で足を抱えていこう よっしゃあ頑張っていくよマイペースでいいよしっかり吐きながら行こう最後までやったら自信もつくし達成感があるから頑張っていこう辛いのはみんな一緒マイペースでいけね最後までやるのが目標最後までやるのが目的やけんね 押してげたらゆっくり下げて持ち上げようできる人は起きたまま首が疲れるんなら寝たまんまでもいいよお腹しっかり力入れていこう膝下の力少し抜いてできれば腰を床につける感じでやってみて難しかったら初めのうちは意識せんくていいよ最後までがっばるのが目的息を止めないように頑張ってねできるだけももの力抜いて お腹の力で足を持ち上げる感じでやっていこう膝曲げた状態で左右にるよ動きを動きを速くお腹に力入れたまんま足を動かす感じよ上半身があんまりついていかないように頑張ってねこれ頑張ったらウエストしっかりくびれてくるよ 周りが引き締まれば見た目がすごい変わって見えるけんがんばろう息を止めないように注意してね手でしっかり踏ん張っておおきれいこに足上げていくよできる人起きたまま高かく足し上げて ももを胸につけるイメージでもも裏硬い人は少し膝を上げていいよ腰をかつけて息吐きながら足抱えてお腹の力がついてくればお腹周りしっかりすっきりするよかっこいいスタイルになってくるよ 両足上げて、両足からキープ。足の反動で体を起こして、少し止まってみて。息は止めないように注意だよ。手を伸ばしてバランス取りながら、お腹の力を入れてね。だんだんお腹が疲れてきても、気にしない。お腹が引き締まっていく証拠だよ。 しっかりいていこうお腹は全然疲れてないまだまだいけるはず片足曲げて体を こ, すよこのメニューは結構きついからマイペースでいいからね脇を締めながら頭を起こさないように自然と背中を丸めるイメージでやっていこう。 もしお腹が疲れてたら首だけ丸くなってしまうけど手の力を抜いてお腹の力を意識しよう脇をしっかり広げてたら首に力入らないからやりやすいよ OK 肩を上げるみんなつらいよ頑張ろう 反対も頑張っていこう無理に体を起こさなくてもいいよお腹に少し力が入れば戻ればいいからね脇を締めないようにだけ意識して頭だけ起こしてしまうと首痛める原因になるからできるだけお腹に力を入れて肘を開いたままで体を起こしてみて だだ よ, うん、よっしゃ頑張っていこう足を伸ばせば負荷が上がるからもしつらかったら少し膝曲げていいよでだんだん体がねずれていくことがあるからその場合は万歳じゃなくて手を下についてみてお尻の下でもいいよやりやすいようにやってみてまずは最後までやること お腹を使い続けることこれが大事だからね。頑張っていこう、えー、今度は膝持って頑張るよ背中をしっかり丸めたらね、上手に転がれるんだけどもし難しかったらね、自分のやり方でいいよまずは最後までやることが大事 お腹に力が入ればね使い方わかってくるけんまずはお腹をずっとかい使い続けること息を止めないことこれが大事だんだんお腹変わるけん頑張っていこう OK あそこしだよ肌が動いて起きたら手を振るよっしゃ頑張ってあと少しで終わるよ 息長く吐いて手を振って頑張って頑張ってちょっと辛いかもしれないけど気にしないみんなならできる絶対できるタートルの YouTube 見ていっぱいやってるでしょだったらできるサボってる人はきついかもしれないけど頑張ってる人なら必ずできるもうあとちょっとだよあと5秒ですよあと5秒そして4321 今度は膝をパカッと開いたままだんから起きるさあラストラストラストラストこの種目がラスト息吐きながらしっかり起き上がっていこう腰を床につけながら息吐いてしっかり遠くを見ながら手を伸ばしてみて膝パカッと開いたままでお腹だけの力を頼って体を起こしてみて。